Hey everybody, it's good to be back、um, after a little break.、Uh, today, we want to share a testimony of one of our good friends called Mariko. And Mariko、uh, has left her corporate job to become a full time missionary. Just very encouraging testimony. And、uh, if you speak English, there are subtitles underneath, so check those out. And if you speak Japanese, just keep on watching.、Um, also, our new semester is going to start September 12th. And we're even going to have international students this time. Just a blessing after almost three years of not having internationals come join us. And it's going to be the first semester in a while、um, to merge international and Japanese students. We're very excited and we're going to keep you updated. Bye bye. 日本全国の兄弟姉妹の皆さん、ハレルヤー牛の皆をお褒めたたえます。えー、宮城森子です。私は高校生まで沖縄で生まれ育ち、大学で東京に上京して、それから8年間一般企業で働き、今年2022年の3月に会社を退職し、えー、そして、 いよいよ7月から海外選挙へと派遣されます。マルコの福音書、16章15節にはこう書かれています。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。日本の兄弟姉妹の皆さん、昨今の世界情勢を見ても、世の終わりが、 着実に迫ってきていることは明らかです。私たちに残された時間はもうあとわずかです。日本以外にも福音を必要としている、イエス様を必要としている民、民がたくさんいます。今、この終わりの時に日本協会の兄弟姉妹の皆さんが立ち上がり、全世界に出て行って、 イエス様が迎えに来られるその時まで、福音を伝える使命を全うできますようにお祈りします。ちなみに、私の今後の選挙活動についてご関心のある方や、ニュースレターを受け取ってもいいよと思う方、また、取りなしの祈りをしてやってもいいよと思う方は、マリコ宮ヤギ BB at gmail.com まで メールにてご連絡ください。また、これまでの種の導きについて、えー、詳しく知りたい方は、15分バージョン、20分バージョン、30分バージョンの証をご用意しておりますので、お気軽にご連絡ください。では、主の祝福がありますように、 I would like to ask you why did you decide to give up your work to become a full time missionary? So, this is a 仕事 of a minute, full time, and they send you to the country, and they send you to the country, a d they i d e l to go to t o u n 地で福音を伝えるる必要があるもう日本人こそあ未伝道種族で救われてない人たちがたくさんいて福音を聞いたこともない人たちがたくさんいるっていうふうに思っていて私はこの自分の、えー、アイデンティティでもある日本人に福音を伝えたいってずっと思ってきて8年間その会社の人たちの救いとリバイバルを本当に切に切に求めて働いてきたんですけれども。 まあ、実際、私は、普通の仕事をして、一日の大半は、まあ、事務の仕事をしていたんですよね。で、本当にこの最近の世界情勢を見て、世の終わりが迫っているっていうことを、ひしひしと感じたときに、もう、一日の大半を仕事をして、過ごす、過ごしてる、 場合じゃないやそういう時間はもうない残されてないと思って一人でも多くの人に福音を伝えなきゃいけない一人でも多くの人がイエス様と出会ってほしい出会って救われてみんなで天国に行きたいとすごく思わされて、えー、思わされたのが一つとまたあのその大宣教命令を考えた時にやはりそのイエス様が最後に残されたメッセージとして。 あなた方は全世界に出て行きなさいっておっしゃられているこの命令に私も従ィアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンしィアンディアンディアンディア u e ィアンディアンディアンディアンディ n ンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディア 取るかっていうのは、う本当に祈り求めたら、神様にこれは、その歩んでほしい道はどこですかどうやって歩んでほしいんですか誰に福音を伝えればいいんですかこの大選挙命令は私に対して言ってるんですかって皆さんにもぜひ、その神様に祈って聞いてみてほしいんですね。そうしたら必ず神様は、 応えてくださいますそしてその時に絶対にこう信仰の一歩を踏み出そうとする時に恐れとか不安っていうのが絶対やってくると思うんですけれどもでも神様はその不安や恐れをもう取り除いてくださる良いお方なのでその私たちのその不安や恐れも全て取り去ってくださってその確信と平安を与えてくださることを経験すると もうされてるかと思うんですけども、これからも祈るときに経験されると思うので、ぜひ大胆に祈ってみて、そして神様の御言葉によってまたいろんな方法を、神様の方法を通して、神様が皆さん導いてくださるその 一, 一歩を、信仰の一歩を踏 み, 出し踏み出すように励ましてくださると思います。短期選挙から帰ってきて、えーと 長期の宣教、えー、に神様が本当に召してるのかどうかっていうのを祈っていく中で神様がいろんな御言葉を通していろんなことを通してそのもう選挙に行きなさいというふうに導いてくださっていたんですけれどもあの語られてすごい語られてまあ 95% ぐらいは確かにもう神様こう。 行けって言われてるからも行くしかないって思ったんですけども、残りの 5% ぐらいこう、確信がなくって、そのまあ 5%, 5が何だったかっていうと、まあ、どの国に召されてるのかもわからないし、どの選挙団体を通していくのかもわからないし、あの、いつ行くのかもわからないし、なんかその、まだ何も決まっていない状況で、えー 私はなんか辞めるべきなんだろうか、会社を辞めるべきなんだろうかっていうのがあったんですけれども、まあでももうこれだけ神様が語ってくださってる。だから、その残りっていうのはもう神様に委ねるしかない。神様に任せて神様があ後も一歩一歩導いてくださるっていうのを、うん、信じる。 しかないないってその 5% ってイエスの中このこれからの将来が全く見えないっていうのはそれこ そ, その 神,、えー、と神様を信頼して取れる信仰 の, あのパーセントなんじゃないかと思ってはい決断しました、うん、この動画を見てくださりありがとうございますぜひこのイエス様の語られた大宣教命令が 皆さんお一人お一人に対するものなのか今日から祈ってみていただいて神様からの答えを皆さんがぜひ受け取っていただくことをイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン You do it.